はさんこんこにちはタートルです今回はですね寝る前におすすめなストレッチを紹介していきますこのストレッチをやりながら寝ることによって深い眠りにつくことができます眠りが深い方が痩せるためにも効果的です今回はカエル足で揺れるだけなんですけどもこの揺れるっていうことが実はすごくリラックス効果があるんです乗り物の揺れで眠くなったりしたことないでしょうか子どもの頃は揺らすだけで泣きやんだりしますよね 実は体は一定のリズムで反復を繰り返すことによって体がリラックスすることができるんですエクササイズって辛いのになぜかまたやってしまう筋力使うことがストレスになるのに気分転換になるそういったことないでしょうか実は同じ動きを繰り返すことによって気分転換になってるんですそれは筋肉へのストレスを上回っているからまたやりたくなるんですこれをストレッチに置き換えることによってよりリラックスすることができて 深い眠りにつけれます今回は4種目だけ紹介していきますスマホの明るさやテレビの明るさは少し暗くしてみることをおすすめします寝る前に明るいものをずっと見てしまうと交感神経が働いてしまうのでリラックスした状態で一緒に行ってくださいそれでは行きましょうはい寝たまま4種目を行っていきますまずは足の裏を合わせて足を開きますこの状態で膝を下に押さえるだけの動きです このストレッチでリラックスする方法としては一定のリズムで体を動かしてくださいそれでは行きましょうスタート呼吸をリラックスした状態で一定のリズムで動かしてくださいこのリズムがバラバラだと呼吸も乱れてくるのでリラックスして動かしてください 股関節太もも大きな筋肉を緩めることによってリラックスができます楽な姿勢で行ってください力はしっかり抜いてください見なくていい方は手もリラックスしてください はい OK、です今度は膝を曲げて M の字を作って交互に足を動かしますスタートこの足の動きも一定に動いてください上半身もね手のひら上向けて力抜く方がリラックスできます 首もたまに揺らしてみてください一定のリズムで体を動かすとリラックスできますあんまり無理に筋肉引っ張らなくてもいいですリラックスした方がよく寝れます はい、オッケーです。今度は足を開いて腿の力を抜いて足を振ります。スタート楽にね。大の字作ったぐらいの方がリラックスできます。自分で足を揺らすんですが、同じリズムで揺らしてください。 頭の中を真っ白にしてくださいリラックスするためには鼻から吸って口から吐くイメージです鼻からゆっくり吸って口から吐きましょう はいオッケーです最後は膝を曲げて膝を左右に倒します一定のリズムですスタートーリズムで動いてください腰を、ね、伸ばすとリラックスして寝れます 画面の明るさは少し暗い方がいいです寝る前に毎日見てください運動後でもおすすめです筋肉痛の時などにもやってください はい OK ですお疲れ様でした眠くなったと思いますやってみたよって方はグッドボタンやコメントで教えてくださいできれば毎日やってください今回もご視聴ありがとうございました